たちが今度はなんと人間に僕らはこれから学校にある七不思議の解決をしていくんだ変身イ剣豪紅丸え<笑>っえっえっえっえっえっえ